Bye.、Mm -hmm. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your g o d d o m n little ass on. Hey, yo, what the お願いします助けてくださーいあのジッパー見かけ以上にヤバい匂いがするぜ私はいつもそうだいなくなって初めて分かるんだ なるほど、君の中には別人がいるのかこれは傑作の予感がするぞ味も見ておこういいだろうお前を始末するためならたとえ殺人だろうと素数は誰にも割ることはできない 命令する思い知れ You've up my fate. あとは娘だけだなそれで空情の血は終わる。 ドアかピクルスハー